Bye.、Mm -hmm. まだ炙りすぎたってことですか のどう<笑>いうれーーや、うん、ことです<笑>か<笑><笑> どこで行けたおこっちのことじゃないもうこっちでいいんじゃないまさかその丸いテーブルじゃないだろうし ここの食食べるの忘れた食べるるれ<笑>いいにくよこれね、こうなんだろう見えてそんな軽くな軽、うん、ご飯だくもらう。 あ、うん、っちは、うん、うん、美味しい。こんな辛くないでしょ、うん。見た目だけ。マーラーって感じ。うん、う夏ね、こういう辛いのを食べたくなるんだよね。<笑> <笑>本人トークあんま好きじゃないけどここ行けるあそうなんだ、うん、美味しいとこれだけだと寂しいけど、うん、なんかこんなにぐらいなっててほしいな<笑><笑>、うん、えこんなどこにブルーボトルあったの職員の人がいて、うん、その人の 友達の人が外れててなんか連れていかれて。姿、うん？なんだろう。ファッション機じゃファッション機なんだけど。 ファッションが感じられない。今<笑>私もともに夏系のファッションっていうのをよく飲むの。うん、でもこの氷があるだけ、中のファッションとちょっと違いをよく分かん<笑>これだ<笑>。やっぱこれだ。<笑>甘いの好きだよね。 バタサンド1つはい、でトールサイズのアイスドリップコーヒーで。はい、以上2点でよろしいですかは Thank <laughs> you. Thank、you うん。